カリブカイクラクキタクトラクあいよみなさん、ジョアンカンです今日は大事な一日ですよ YouTube 活動を始めたいと思います実は日本に住み始めた時からちょっとちょっと待ってよお前人に話す前にちゃんと自分のことを紹介しろ はい、そうです。僕はカリブ海から来たフランス人のジョアンです。24歳です。母国語はフランス語とクレヨル語なんですけど、スペイン語と少しのイタリア語も話せます。よろしくお願いします。十分ですかフん。<笑>とりあえず言った通りに、日本に住み始めた時から1年が経ってないのに、いろん な, なおかしくて面白いことが僕に起こって、それで日本人へ、そして外国人へ、 そういう話をシェアしたいと思います外国人のためもビデオをやるだろうだからなんで英語で話さないの確かに実は僕の周りに英語を学びたい人がいっぱいいるので日本にいるのに日本語より英語の方がもっと話す感じがしてしまいますだからこのチャンネルを作って特別に日本語で話したいと思います チャンネルの内容は日本の生活の診断ブログ言語を教えることだから日本や言語に興味がある方ぜひぜひサブスクライブライブありがとう